こんにちは平成29年3月号の WebTV アソプラスです3月に入り阿蘇市では各地で野焼きが行われ春の訪れを感じられるようになりましたさて阿蘇神社では先日楼門などの復旧工事の様子が報道陣に公開されました素屋で覆われた楼門の中は 屋根の銅板がほとんど撤去されていましたしまた部材などは可能な限り再利用するということで宮大工の方たちの部材の修復作業の様子も公開されました私も取材で訪れましたが宮大工棟梁の方のまだ崩れて下の方にある部材などを早く助け出してあげたいという言葉が印象的で慎重かつ丁寧に工事が進められています。 阿蘇神社では創建当時の図面などの資料がなく観光などで訪れた方で楼門の内部の様子を写している写真などがありましたら資料として提供してほしいということです。詳しくくは WebTV 阿蘇のニュースをご覧ください。 オンラインショップあそものおすすめ商品をご紹介するあそもんいいもんのコーナーです今回はあそだかなの新漬けをご紹介します阿蘇市ではこの時期高菜畑で高菜の収穫が見られるようになりました阿蘇の高菜は10月に種をまき冬の厳しい寒さに耐え成長した高菜を春に収穫します実は先日 地産地消クッキングの4月号の撮影で高菜畑に行ってきました、えー、高菜の収穫は茎を一本一本手で折って収穫するので高菜折りと呼ばれています、えー、週末のお天気がいい日などは家族総出でこの高菜折りが行われまたスーパーなどには漬物用の樽や塩などが専用コーナーで売られます、えー、まあ、こういった風景を見ると春が来たんだなと嬉しくなります アソダカナは茎が柔らかくピリッとした辛みが特徴で収穫したばかりのアソダカナを浅漬けにした新漬けはこの時期にしか食べられないアソの春の味です現在阿蘇もではこの春採れたアソダカナの新漬けの予約販売を行っています小分けの商品や老舗漬物店の一品を詰め合わせたものなどバラエティ豊かな商品が揃っています 賞味期限は製造から10日ほどですが、まあ、冷凍保存ができますしお店ごとに味わいも違ってきますのでぜひ食べ比べなどしてみてくださいなお高菜の収穫後商品ができ次第予約順に発送していきます阿蘇高菜の新漬けは期間限定数量限定となっていますのでお早めにご予約ください詳しくはオンラインショップ ASOMO のホームページをご覧ください 阿蘇門いいもん、今回は阿蘇の春の味、阿蘇高菜の新漬けをご紹介しました。続いてはお出かけ情報です。もうすぐ桜の季節ですね。阿蘇市一宮町の門前町商店街では、4月2日日曜日にお座敷商店街が開催されます。 ここは阿蘇神社の北側に伸びる商店街でミスキが有名ですが満開の時期はそれは見事な桜並木が自慢の阿蘇市の観光スポットの一つですその商店街を歩行者天国にしてしかも道の真ん中に畳を敷き詰め自由にお花見をしてもらおうという毎年恒例のイベントなんですが 昨年4月の WebTV アそプラスではこのお座敷商店街の会場からお届けしました桜を眺めるだけでなく畳やテーブルでゆっくりとお酒や地元のグルメなどが堪能できる本当に素敵な催しとなっていますさらに今回は熊本地震から1年ということでこれまでの支援に感謝の気持ちを込めて数々の商品が特別価格で販売されたり また数量限定で無料配布の商品もあるということなので、え詳しくは門前町商店街の公式フェイスブックをご覧ください。そしてもう一つ、4月16日日曜日朝7時から開催される第19回アソマルシェをご紹介します。すでにホームページではイベントスケジュールや内容などの詳細がアップされています。 え今回も熊本地震でたくさんの方々からいただいた支援に感謝していろんなありがとうが溢れるマルシェとなっていますえ昨年11月の第18回アソマルシェでも大好評だった各店舗赤字覚悟の390円産級商品や搾りたて牛乳朝の一杯プレゼントそしてうちの巻料理維新の会による 阿蘇の春の素材をふんだんに使った朝ごはんは500円ワンコインで提供します他にもスタンプラリーやステージイベントも盛りだくさんでまたクラシックカーが大集合するチェントミリア上杖ともコラボレーションしていますのでいつもより長い午後1時半までの開催となっています。詳しくくは阿蘇マルシェのホーームページをご覧ください お出かけ情報は4月2日日曜日開催のお座敷商店街と4月16日日曜日開催の第19回アソマルシェをご紹介しましたどちらもお腹を空かせてお出かけください春の話題たくさんでお届けした WebTV アソプラスいかがでしたか WebTVASO の Facebook では新着のニュースなどを随時更新していますので、ぜひいいねやコメントなどをお寄せください。また次回の WebTVASO プラスでは第19回 a s マルシェを特集でご紹介する予定です。ぜひご覧ください。では WebTVASO プラス、今回はこれで失礼します。さようなら。